それでは、制御対象 P イコール S 事乗プラス S マイナス2分の2というものに対して各種指標を見ていきたいと思います。まず、制御対象の安定性です。この制御対象について特性方程式の根を求めますと、制御対象の極はマイナス2と1になります。このため、システムは不安定となります。次に制御対象の状態方程式表現です。制御対象を 等価なシステムとして状態方程式に変換しますと、稼ぎょ正順形では次のようになります。次に対角正順形に変換した場合、このようになります。この対角正順形では、極は -2 と1というふうになり、先ほどの特性方程式の根と一致します。 次にボード線図です。ボード線図を見ますと、高周波ではマイナス40デシベルパーデカードとなっています。これは制御対象の相対実数が2であるためです。次に比例制御を施す場合を考えます。この時のナイキスト線図は左の図のようになります。 比例原因を2よりも大きくすれば一順伝達関数がマイナス1を1周するということになります制御対象の不安定局が1個でありますのでマイナス1を1周することでフィードバック系が安定になります最後に状態フィードバックですこの制御対象に u イコールマイナス kx プラス v を施す場合を考えます ここで原因を15224というふうに設定します。この結果として制御対象はこのような形で V から Y までの入出力特性が表されます。この時局はマイナス15、マイナス10となりシステムは安定となります。